はいどうも、風神ジャパンゆうです。本日も元気に動画撮っていきたいと思います。ということでね、えー、2番の歌詞に進んでいきましょう。えー、2番ね、えー、寄り道みたいな始まりは2年も続いたあの恋。この寄り道みたいな始まりって、じゃあどういうことかなって考えたんですよね。で、僕の中の結論としては、その当時ね、主人公と、えー、その後後に別れることになるね、今も大好きなその子。 この2人がそれぞれ多分その前の恋愛がちょうどねお互い大体同じぐらいのタイミングで失恋しててでなんか別にもう気持ち的にも別に割と切り替えられちゃってるぐらいのそんななんか大恋愛って感じでもないまあまあっていう感じのあのもう割り切れちゃってるえもう過去の恋がちょうど終わりましたと。 なんか、たまたまね、なんか二人でやってる時なのかわからないですけれども、えー、ふとしたね、なんていうか、その時の流れとか、まあいろいろあると思うんですけれども、二人とも別れた同士だし、付き合ってみるみたいな、それぐらいの、なんか、軽いノリでね、付き合ったっていうのが、えー、この寄り道みたいな始まり。そういう意味なのかなと、えー、そういうふうに僕は感じました。皆さんはどう思いますかね。はい。で、えー、その寄り道みたいな始まりが、えー、軽いノリで、割と適当にね、 軽く始まったそのノリの自分たちの付き合いが2年も続いたと。当然ね、もうなんかその場のノリみたいなので付き合ったから、まあどうせすぐ別れんだろうみたいな感じで最初いたと思うんですけども、これが案外、ね、長く続いたと。相性がものすごい良かったと。でも性格がね、がっちりハマったんじゃないですかね。はい。で、まあそのことによってね、なんていうか、初めは、まあ、ノリでそんなに気持ち元も伴ってなかったけども、 いつしかその2年も続くことによってだんだんね本当に好きになっていったとなんか本物の気持ちに変わっていったとなんかそういう感じのね、えー、印象を受けますねで初めてお前だいたい夜ほら俺の方が震えてたねとい、えー、うわけですよねでこれはえじゃあ一体どういうことかというとっていうかまあ今の時代ねまあそんな硬派な人がどれくらいいるかって言った割合で言うと結構少ないと思うんですよ割とねきつぐまあ 無理だよみたいな感じでそういうことができちゃう人が多いと思う中でこの俺の方が震えてたねっていうことが何ていうか相手のことをより大事にしてるもうあの本当に本当に大事にしてるからこその、えー、この感情この震えが出るのかなとなんか「俺でいいのかい?」みたいな大事に思う気持ちが強いんですよ 相手のことを大切にしてますよっていうのがこのうーん、なんかワンフレーズ。初めてお前抱いてるよほら、俺の方が震えてたねっていうところにすごい詰まってると思うんですよね。で、それによって、あのその前の言葉っていうのが完成されて、寄り道みたいな始まりが2年を続いたあの恋っていうのが完成されるんですよ。で、えっ、ー、と、まあ最初はノリで付き合ったけども、いつしか本物の恋になってましたよと。というふうなね、結論になるわけですね。はい。いやー もうね、ロマンチックですよね。はい。もう本当にね、情景が浮かぶ、浮か ぶ, 浮かぶ、本当に。で、その次ですね。またね、この、て、てん、石いしころ、このね、落とし方がまた好きですね。これ僕は本当に好きですね、これ。うん。あの、感情がね、乗りますよね。はい。で、えー、こいころよりも溢れてると思ってた。それまでのね、えー、恋愛、いろいろ振り返っても、 例えばねえ、男性の視点から言ったら、えー、女性の方はえ、じゃあ全世界に何人いますかと、あのー。じゃあ女性の視点から言ったら、男性が全世界に何人いますかみたいなふうに考えての、なんていうか、声、えー、は石こロよりも溢れてると思ってた。まあ、そんだけ数いるんだから、誰とでもタイミングして、恋愛になるでしょうみたいな感じの、なんか割と軽いノリというかね。まだ本物の愛を知らないと。そういう部分だった。 昔。そして、なのにダイヤモンドより見つけられない。このね、えー、大好きだけど別れてしまった。その相手とね、えー、その恋愛を経て、自分がこういう風に成長しました。石ころよりも溢れてると思ってたなのにダイヤモンドよりも見つけられない。それぐらい貴重な愛を知ってしまいましたよと。本物の愛を自分が知ってしまいましたよと。そういうことになるんですよね。はい。はい、なので、この、 海藻の中で、まあ、成長してる主人公の姿っていうのが、えー、感じ取れると思うんですけれどもあのこのフレーズも素敵ですよね星の数ほどいる、えー、人間たちの中からやっぱり運命の赤い糸でつながってるのは一人しかいないみたいなねなかなかめったに出会えるもんじゃないんだよとそういうねロマンチックな純愛な感じがねすごい出てますねもう僕はこういうの大好きですねで、えー、そこからの旅シ、えー、ングルベッドで2人涙拭いてた子 と入っていくわけなんですけれども、最初は、えっと、1番ではですね、くだらないことだって2人で笑えたねってなってたんですけど、2番では涙拭いてた頃と変わるわけですね。この1番から2番の間に時系列が進んでいるのがわかりますね。まあ、これもね、階層の中なんですけれども、じゃあこの涙拭いてた頃、どんなパターンが考えられるかと。で、えー、僕の、ね、中では2つのパターンが考えられると思いました。で、まず1つ目はね、 えー、不満、すれ違い、喧嘩とかね。あのそういった、あのー、仲が、えー、悪くなっちゃって、うまくいかなくなっちゃって、えー、涙拭いてます。っていう涙。はたまた、もう一つのパターン。主人公のね、男の方が、なんていうか、自分のね、大切な、昔から抱えてきた、その、大切な夢を叶えるために、なんていうか、その、自分の中で一大決心をしてね、 もう普通にしてたらちょっと決意が固まらないぐらいもうぶれてしまいそうになるぐらい大変なことなんだけれどもそれでも絶対その夢を実現したいだから一大決心をして大好きなその彼女と別れてでもえその夢を叶えようとてか逆にそれぐらいしないと覚悟が決まらないとえそういうようなねえパターンこの二パターンがあると思ってますで じゃあどっちかなって考えた時に僕はねあの後者の方だと思うんですよねでじゃあそれなんでかっていうとあのー、例えばじゃあ前者だった場合、えー、不満すれ違い喧嘩とかでねあの涙拭いてた頃になった場合は一番の歌詞が別にシングルベッドでででお前抱いいいてた頃でいいはずなんですよねあの別に相手と付き合ってる時のことですからねもう別にそれだけでこと足りると思うんですよねだけどシングル 夢とお前大事だからって言ってるってことは。その、なんていうか、相手を思ってるところ。と、なんか同じぐらい、あの夢っていうのも大事な存在として、一緒に上がってきてるわけなんですよ。よだからこそ、なんていうか、その自分の夢を叶えるためには。両方、その二と思うものは、いと思えずじゃないですけど。あの、本当に大好き、だからこそ、あの夢と一緒には追えない。 っていうような、なんか話なんじゃないかなと思って、で、だからこそ、じゃあそのね、えー、さっき言った、後者の話ですけれども、えー、一大決心をして、彼女と別れなきゃ、え、夢を叶えることができないぐらいのね。それぐらい、えー、自分の身を切る覚悟というかね、そうしないと、夢を叶えられないような気がするぐらいのね。っていうような状況の中で、その相談っていうかね、縁をして、で、涙拭いてた頃。っていうことになってたと思うんですよね。 でただじゃあ別れなきゃいけないっていう状況は分かっただけどお互いにお互いに好きだから別れの決定的なこの一言っていうのは切り出せないっていうねところからこのどっちから別れ話するかかけてたみたいなそこにつながるのかなと思いました、はい、いやーマジでドラマチックですよねこれねしかも切ないですねこの状況ねああこれはなんかなんか夢と じゃあその彼女を取るかってね確かに難しい問題ではあると思うんですよねはいいや僕なんかねもうろくな恋愛してないんでねあのー、多分もう今の自分だったら全然恋愛とか考えられないから本当夢をねもうまっすぐ追いかけちゃうと思うんですけれども、はいまあ、この主人公の、ね、方はすごい大切な、ね、方が見つかったと、えー、運命の相手と言えるような、ね、方が えー、それほどまでに好きな方が見つかってでも叶いえたい夢もあるっていうところですごいね悩んだんだろうなっていうところであのー、まあ、うん、まあその気持ちも分かるよっていう感じですねはいでそっからのねその切ない状況からの次ねまた盛り上がるところあの頃に戻れるならお前を離さないとそういうわけですねこれは主人公のセリフですね、えー、今振り返れば そんなにね、あのなんていうかこの夢を叶えるために彼女を犠牲にしなくても自分がもっと頑張れば彼女の幸せにしながら夢も叶えることができたう要するに自分がなんかやりきる覚悟が持てなかったんじゃないかみたいなところですごい後悔してあの頃に戻れるながらお前も離さないやと。 一緒に行こうと。そう言えばよかったな、みたいな。そういう、え、話だと思うんですよね。それほどにね、大好きだった相手なんで、離れてみて、なんか自分の中でどれだけ心の支えになってたかとか、なんかその方はね、すっごい、いや、本当に愛してたんだなと。心の底から愛してたんだなっていうことを知ったと思うんですよね。で、さっき言ったような、もう今の自分なら、彼女も幸せにするし、夢も叶える。もう、それぐらい、 もっと頑張れる。それぐらいの覚悟がある。あの時なんてもっと頑張れなかったんだっていうね、えー、そういう感情が入ってるんだろうなと思いました。で、なんかもう本当にね、あの時なんてバカなことしたんだみたいなね、すごい強い後悔のねっていうのが、あの頃に戻れるなお前を離さないの後のこのギターのね、泣きのギター、二、え、十、ー、さんの泣きのギターのフレーズに、このね、強い後悔のね ななんでなんででみたいな、俺はバカかみたいな、そういうこの、ねえー、熱量っていうのが、なんかすごいうまいことメロディーにね入ってるというか、このギターの弾き方もそうなんですけど、本当にね、本当の意味で泣きのギターというかね、うん、そんな感じがしますね、本当、この後悔と切なさが、このメロディーにね、すごい入ってると思うんですよね。 本当に、ね、天才かと思いますね、はい、もうやっぱりあのアーティスト一流のアーティストは感情を音楽として表現できるあの真の意味でねこの切ない感情もう後悔の念だったりとかねこのすごい強い自責の念みたいなのを「てぇてぃてれん」っていうこの、ね、メロディーに乗せることができるみたいなね 本当にさすがですよね。で、感想が終わって大騒ぎに入るんですけれども、なんていうか僕の中でね、この最初、泣きのギターから始まって、えー、てんてんてんてんてんてんてんっていうところのね、だんだんだんだん、なんていうか僕の中ではその、その別れた時からの時間の経過みたいなのが、その感想でね、表現されてるのかなと思います。悔しい思い、はわ、バカだな、俺は、っていうとこからの月日が経って今、 っていうところのね、えー、場面の移り変わりみたいなのが、えー、この感想に含まれてるのかなと。僕はそういう風に感じました。皆さんはどう感じてますでしょうか。で、えー、最後ね、この時間が経過して今に戻ってきました。で、えー、シングルウェットで夢とお前抱いてた頃っていう風に入ってくるわけですけども、くだらないことだって二人で笑えたね。あの、まあ一番と、 えー、同じ歌詞、またね、この感情に戻ってくるということは、現代に戻ってきましたよ、そして、なんか再びそう思うほど、よりまた後悔してますよ、と、この感覚をね、補強しているようなね、意味合いになると思うんですけれども、あの頃の、僕たちは本当に幸せだったなと、もう、叶わない恋なんだけど、本当に付き合った、愛してたなと、えー、そういうふうに感じているのが、この、くだらないことって、二人で笑えたね。うん っていうほんと ね, ねセリフのよにね、えー、入ってきますよねで今夜の風の香りはあの頃と同じで、えー、またね一番でも言ったようなねシチュエーションになるのかなと思いますで最後ねここが本当大きなポイントなんですけれども次の恋でもしてりゃ辛くないのにっていくんじゃなくて次の恋でもしてりゃあつ辛くないのにとここにねあーを持ってくるセンスこれなんですよね ああ、ツンクさん、すげえ。あのね、ここに、もうほんと、ああという、この、この一つを入れることによって、この後悔してる様、この感情っていうのをね、なんかより強く表現できてる。それがこのああにね、めちゃくちゃ詰まってると思うんですよね。ここにね、ああがあるとないとではね、もうほんと全然違いますからね。ないとほんとすごいさらっと、最後終わってしまうんですけれども、 えー、一番と違って、えー、こっち、えー、大騒ぎの方では、えー、次の恋でもしてきゃあつらくないねあつらくないねっていうねもうこのねあの感情をより強く、えー、投影してる、えー、この詩のセンスですねでこれを入れることによってそのさっき言ったね、えー、もうねあの頃の僕たちは幸せだったんだけどだか僕の、えー、もう不甲斐なさで、えー、離れてしまって お互い好きだったのにでもう叶わなない恋にっってしまった当時はね例えばもう LINE とかもないですからねああもう一旦縁切れちゃうとねなかなか会えないとかそういうことになると思うんで今より本当切ないかなと思うんですけれどもだからこそ本当に好きだった愛してたなっていうところのこの感情がこの最後の「あ」でまた強まると補強されると、えー、そういうふうな、えー、作りになっているとえー、ここまで僕は えー、この今回のねカバーをするにあたって読み解かせていただきましたというわけでねあの非常にあの長いこと語ってしまったんですけれども一曲にこれだけのねドラマが集まってるそしてこの感情の揺れ動き、えー、時間の経過だったりとかもうこれだけの情報がね入ってるんですよ、はい、だからねもう何て言うかこれを考察した後ね僕はやっぱりこの曲をね歌うたびにすごい切ない気持ちになったというかねもうやるせない感じというか うん、だから何、うん、ていうか最後歌い終わった後には、うん、どこかね、あのー、この主人公がまた幸せな、えー、結末を迎えられるような、えー、そんな未来が待ってるといいなと、えー、そういう風に強く思いましたね。うん本当にね素晴らしい工夫とねもうセンスが詰め込まれたもう神曲だなと思いました。 ということでね、ここまで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。えー、長くなったんですけどね、本当に、あの、僕の考察したのを全部、えー、伝えさせていただきました。ということで、皆さんのね、えー、感じた、えー、なんていうか、ストーリーとか、えー、感想とかね、そういったのも、どしどしね、こちらの、えー、コメント欄の方にね、寄せていただければ、えー、僕も、あ、そういう角度から見ると、あ、そういう風にも見えるんだね、みたいな。そういう新たなね、発見、気づきっていうのがね、また生まれて、その、よりこの、 曲の魅力をね、味わい尽くす味び尽くすみたいなことができると思うんで全員でねこのシングルベッドこの曲をね素晴らしい楽曲を堪能していきましょうということでこの動画がいいねと思った方高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますそして今回はまああのこうやってちょっと長々とね、えー、歌詞の方、えー、徹底解剖ということで。 考察させてもらったんですけれどもまあここまで長くないとしてもあのこういった企画やってほしいよということであればまたそちらもねコメントでいただければ嬉しいなと思いますというわけでまた次の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ